一見、バランスの取れた意見のようですが、ちょっと待ってください。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の有名フードコラムニストのファン・ギョイクさんという方が、韓国選手団の弁当騒動について意見を述べています。中央日報の記事から引用です。 フードコラムニストのファン・ョイクさんが東京五輪での福島産食材使用をめぐる議論に対し、韓国と日本、アメリカの3カ国、いずれも五輪精神に忠実でなかったと話した。ファンさんは23日午後、Facebook への投稿で、日韓間の感情は感情で、その感情的争いで五輪精神が壊れているのではないか心配だとしてこのように明らかにした。 ファンさんは、日韓間で感情が極端に良くない。小さなことでも互いに罵り争う。五輪期間に少し良くならないかと思う希望もなくはなかったが、日本の良くない態度のため状況がさらに良くなくなったと話した。その一方で、ファンさんは、アメリカと韓国がこれに対応して現地に独自の給食センターを設けたことに対しては残念さを示した。ファンさんは、 五輪が世界の人たちの平和に向けた祭典だとすれば、4年ごとに担当する主催国が食べ物を用意しなければならないのが正常。参加国が選手のコンディションのため、選手団の食べ物に関与はできても、全部包んで持っていくというのは礼儀に外れるとした。また、日本の食材放射能汚染問題は、日本と協議して危険地域の食材を使わなくすれば良いことだったと指摘した。 その上で、五輪を開いておいて普段よりもさらに神経を使いながら争うのなら、五輪をなぜ開かなければならないのか。食べ物を分かち合いながら人間の情を交わすものなのに、この程度のことを残念がる私は無双化でしょうかと付け加えた。彼はこの投稿で日本側が韓国の弁当に腹を立てているという内容の記事をシェアした上で、祭りは ホストとゲストが互いに気持ちよい顔で会わなければならない。今回の五輪は祭典の雰囲気では全くない。何をそんなに文句が多いのか、と述べた。とのことで、日韓間の感情を極端に悪くしたのはすべて韓国側が原因です。日本の良くない態度が原因でさらに状況が悪くなったと被害者面していますが、選手村に 政治的意図のある垂れ幕や横断幕を掲げたり、極実機を中止せよと騒いだり、竹島表記を削除せよと IOC に迷惑メールを送付したり、挙句の果てには卓球の伊藤美誠選手に対して強力なライトを照らすなどの妨害行為を行っていましたよね。日本の良くない態度のために状況がさらに悪くなったと根元をほざいていますが、五輪という祭典をぶち壊そうとしているのは韓国語なのではないでしょうか。 さて、韓国の給食センターについてですが、韓国選手団は浦安のホテルを借り切って、独自の給食センターを設け、希望する選手に弁当を作って届けるニュースが大会前に出たことが発端です。アメリカ選手団も世田谷区の土地を借り切り、独自食材を使って給食支援センターを作り、大会期間中7000食用意するとのことです。ちなみに、福島県産の食品に関して、 福島県産食品の幅広い品目で輸入停止している国、地域は中国、香港、台湾、マカオ。福島県産食品の一部を輸入停止している国、地域は韓国、アメリカ。検査証明書の添付等により食品の輸入を認めている国、地域はインドネシア、フランス領ポリネシア、EU およびイギリス、アイスランド、ノルウェー、 スイス、リヒテンシュタイン、ロシアとのことだそうです。この記事に出てくるフードコラムニストのファンさんが言いたいことは、ホスト国が出す食事は、出す側も最新の注意を払い安心で美味しいものを提供すべきだし、出される側もホスト国を信頼してありがたくいただくものだと。日韓両国、そしてアメリカに対してもフードコラムニストとして説与しているということだと思います。 このファン・リョイクさんは、1962年、京山南ムドに生まれ、日本の京都で総菜店を営む祖母のもとで育った方だそうです。韓国料理だけではなく、日本料理や食材にも精通していて、日本食を評価する記事やコラムなども書いていらっしゃいます。確かにファンさんの言うように、今回の騒動はいかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、 フェアプレーの精神をもって相互に理解し合うというオリンピック精神に反するものかもしれません。日本も韓国もまたアメリカも我に返って反省した方が良いですよということなのでしょう。だがちょっと待ってほしいですね。韓国の給食センターに批判が集まるのにアメリカの給食センターはほとんど批判されない理由を考えてみるとオリンピックが始まる直前に韓国のオリンピック委員会にあたる 大韓体育会が、福島産の食材を摂取しないよう注意喚起していると日本のマスコミに語ったことが大きな原因です。また、放射性物質が含まれていないか、食材に空間線量計を当てて計測する行為が報道番組で紹介されているのを見て、あぜんとしましたが、韓国のやっていることは完全なる嫌がらせ、放射能について全く理解してないことがよくわかります。それに対し、 アメリカが給食センターを作ることに際し、アメリカ選手団の好成績を後押し、また選手らが慣れ親しんでいる好きな料理を提供するのが目的とのことで、福島県産の食材を摂取しないなどと関係者が語ったということはありません。そもそもオリンピックに出るようなトップアスリートは食事にものすごく気を使うものです。試合で高いパフォーマンスを発揮するためには、 普段からとっている食事メニューを続けることはとても大切なことです。中には専門の栄養士を雇っているような選手もいます。韓国は前回のリオオリンピックでも給食センターを独自に設置していたそうです。実は日本も JOC が日本食を提供する食堂を前回五輪では選手村の近くで設置していました。なので無理に選手村で出されている食事を食べなければならないというのは プロの選手も出場する現代五輪では現実にそぐわないものなのです。しかしなぜか韓国のやっていることは日本で非難されてしまう。その理由は今回のオリンピックが持つ復興五輪というホスト国の理念を踏みにじるものだったからです。福島産の食材は厳しい検査を経て使われています。日本という国は食品、食材の清潔さや安全性には信じられないぐらい気を使います。 これは外国からの観光客が日本の衛生管理や清潔さに対して感動したとコメントを残していることからもわかります。独自の給食センターを設置するにしても前回と同じようにやっているからとだけ言っておけばいいだけの話です。それをわざわざ露骨に言ってしまうところにこの国とはやはり対等な友情関係は結べないなと多くの日本人は感じてしまうんではないでしょうか。 ファンさんの言うような喧嘩両成敗的発想は、なぜ日韓で揉め事が多いのかについて論点がうやむやになり、事の本質を隠してしまうものです。結局今回も韓国側が火をつけ、それに日本が反論すると、自分たちだけを日本がいじめているという結末に持っていこうとする構図はいつものパターンですからね。最初からボイコットしてくれていたらなと思う今日この頃です。ところで、数年前に 韓国産の海産物の一部加工品は海に流された糞尿が混じっていることで FDA、アメリカ食品衛生局から禁輸措置を受けていましたがそれは解除されたんでしょうかね。誰かご存知の方がいれば教えてください。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。